この世で空より綺麗な花はないわなぜならばすべては嘘で手にてるアンティパシーは♪ラルラリ 傘をついて「湿らす前」「髪の心のリ面煩わしいわ」「いつしか事の葉はどうにか枯れきって」「事の見方しに売れている」「若身に映り嘘を描いて」「自らを見失ったメイク」 し空の音が嫌になりあって色の目が鳴た音を居ている鏡に映るあたしを描いて誰しも髪間違ったペークどうして愛なんていうものにも中にそれを欲していて